それでは、プログラムとモデル化というお話からします。最初は、モデル化とコンピューターです。モデルという言葉は、何らかの扱いたい対象があって、その対象全体をそのまま扱うのが難しい場合に、その特定の側面、つまり扱いたい側面だけを取り出したものを言います。例えば、プラモデルであれば、後期とか自動車などの大きさとか重さとか、機能、 例えば、飛行機だったら多くて、うちには置けませんよんね。そういうものは知ってて、形とか色だけを取り出したものと言いえで、ファッションモデルさんであれば、さまざまな人が服を着るんだけども、そのさまざまさは知ってて、特定の場面でかっこよく普通見せるというのが仕事だと。それがモデル、ね。では、これからコンピューター計算するプログラムなぜモデルの話をしているかと。それは コンピューターによる計算自体がある意味ではモデルだからです。例えば、三角形の面積を求めるという計算を考えてみましょう。底辺が 10cm、高さが 8cm であれば、10×8 割るには40平方センチ。あるいは、底辺が 6cm、高さが5センチであれば、6×5 割るには15平方センチ。 ですから、電卓で計算するならば、これらを計算するように、例えば 10×8÷2、10×8÷2 イコールというふうにキーを叩けばよ い, いわけです。しかし、コンピューターでの計算はこれとは違っています。なぜならな、コンピューターは非常に高速に計算するためのものなので、いちいち人間がこうボタンを押していたら、人間の速度でしか計算が進まなくて意味がないんですね。そこで、 どういうふうに計算をするかという手順をあらかじめ用意しておき、実際に計算するときにはデータを与えて、その手順を実行させるとあっという間に計算ができるというふうになってます。でこの手順のことがまあプログラムなわけです。例えば、面積の計算だったら、この手順は、例えば、星×ひし形 ÷2 イコールみたいに書いてあって、後で、この星は10です。 ひし形は8です。というふうにデータを与えて、一句に計算します。もちろん、この、えー、星は6、ひし形は5というふうに別のデータを与えれば、別の三角形の計算ができます。で、これを捉え直すと、個々の三角形の面積の計算から、具体的なデータを取り除いた残りの手順の部分が、まあ、計算のモデル。で, ですから、うん、まあ、手順というのはモデルなわけです。 で、コンピューターでの計算はモデルですというのには別の意味もあります。三角形は3つの直線、まあ、正確には線分ですけれども、こ、え、のー、線分からなりますけれども、世の中には完璧な直線なんか存在しませんね。まして、鉛筆で紙のように引いた線は明らかに幅がありますし、えー、まあ、ギザギザになってますし。また、 8センチとか10センチとかきっかりの長さも世の中には存在しません、えー。でもそういう細かいことはしてて、理想的な三角形に抽象化して、えー、その面積を考えてる。そういう意味ではモデルです。ですから、えー、コンピューターでの計算を当てのに、現実世界をそのまま扱うのではなく、必要な部分をモデルとして取り出し、それを計算してるということなんですね、えー。この意味での抽象化、モデル化は、 これまで皆様は数学を通して多く接してきたと思うんですけどもこれからコンピューターでプログラムを扱う時にもこのようなモデル化を多く扱っていきます次はアルゴリズムとその記述方法三角形の分析の計算方法のような計算や情報の加工の手順のことをアルゴリズムと言います ある手順がアルゴリズムであるためには、えー、次の状況を満た出す必要があります。有限の記述でできている。手順の書く段階に曖昧さがない。手順を実行すると常に停止して求める答えを出す、うん。一番目の無限に長い記述。一番目はですね、無限に長いっていう記述は書くこともコンピューターに読むかもかせることもできません。ですから、まあ必要ですね。二番目は曖昧さがあると、 それをコンピューターが実行させるときに曖昧だと困りますね。ですから、曖昧さはないと。3番目はどうでしょう。実際にコンピューターのプログラムを書いてみると、手順に問題があって実行が止まらせないということもしばしばあるんですね。そういう止まらないものは、まあ、やっぱりアルゴリズムとは言えないということです。